どうも、政治いろいろの学部です。毎年、春と秋の例大祭と、終戦の日に靖国神社に参拝している超党派の議員連盟、みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会、新型コロナの感染状況が落ち着いていること、そして衆議院選挙が終わったことなども踏まえて一斉参拝することを決め、国会議員99人が、 そろって参拝しましまたこの靖国神社への参拝で黙っていないのがお隣の国。韓国外交部は早速イチャモンをつけてきたみたいですね。2021年12月7日付、ワウコリアからの引用です。韓国外交部は7日、日本の野党議員が靖国神社を参拝したことに対して、 憂慮と遺憾の意を表した外交部はこの日、スポークスマン論評で、日本の新しい議会構成後、何日も経っていない状況で、責任ある指導級の人たちが、植民侵奪と侵略戦争を美化する象徴的施設である靖国神社を、大規模で参拝したことに対して、深い優慮と遺憾の意を表明すると明らかにした。続けて、 歴史を正しく直視し、過去に対する謙虚な小察と真の反省を行動で見せるとき、国際社会が日本を信頼できるという点を改めて厳しく指摘すると述べた。日本の超党派の議員連盟、みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会の議員99人は、この日午前に靖国神社を訪れて参拝した。 2019年10月以来、約2年ぶりの参拝となる。とのことで、いかがでしょうか。短い記事ですが、日韓関係の問題が凝縮されていますよね。靖国問題は歴史的にも根深く、国民の関心も高いため、韓国、中国でも定期的にネタにされているようです。要するに、日本の国会議員が、 靖国を参拝したことについて、軍国主義への回帰だなどといちゃもんをつけているわけですね。まあ、お決まりの流れです。つい最近も日本の人気声優がラジオ番組で靖国参拝を報告しただけで大炎上したというニュースがありましたね。靖国については、右左様々な立場がありますが、日本としてのメッセージはただ一つ。 靖国参拝は違法でも何でもない。これで終わりです。靖国神社の起源については皆さんもご存知でしょうから詳しい説明は省きますが、もともとは戊辰戦争や西南戦争で犠牲になった人々の魂を祭るため、明治天皇の命によって建立されたという背景があります。ここで大事なのは靖国神社は 中間の言うように、軍国主義のシンボルとして建てられた神社ではないということです。韓国、中国側はさらに、東条秀樹らいわゆる永久戦犯が一般の兵士たちと合使されていることを理由に抗議活動を展開していますが、それのどこに問題があるというのでしょうか。確かに第二次世界大戦下の日本において、東条秀樹をはじめとする中枢が 前線に立ち、軍事面、政治面の指揮をとっていました。その意味では、彼らの判断によって日本は戦争に突き進んだという解釈ができるのかもしれません。しかし、彼らとて、決して自分から進んで日本を戦争に導いたのではありません。本当に大切なことなので何度でも繰り返します。あの頃の日本は、戦争をしたかったのではなく、 戦争をするしかなかったのです。もちろん、やむを得ない理由があるからといって、戦争という行為そのものが肯定されるわけではありません。だからこそ日本は、ポツダム宣言によって無条件降伏をし、GHQ による押し付け憲法の屈辱にも耐え、戦没者の魂を靖国神社に祀ることによって、非戦の誓いを新たにしたのです。 ここまでの重みのある靖国神社を日本人が参拝することの何がいけないのでしょうか。亡くなった人の魂は等しく神聖なものであり、そこに寄贅はありません。それは韓国が批判の矛先を向けている A 級戦犯、B 級戦犯であっても同じです。まして、国のために命を捧げ、安らかに眠っている魂の前で手を合わせ、 感謝を改めて伝えるのは日本人として当たり前のことです。むしろ国会議員だから参拝してはいけないというのは広い意味では人権侵害に当たるのではないでしょうか。そもそも永久戦犯などという区切り自体が戦勝国アメリカによって一方的に押し付けられたものであり、東京裁判そのものがデタラメだったという見方も成り立ちます。 さらに大切なのは、韓国、中国ともに、長らく日本の靖国参拝について一切触れてこなかったということです。これも歴史の復讐になりますが、日本の総理大臣が戦後、初めて公式に靖国参拝を行ったのは、1951年のこと。それ以降、日本は30年間で50回以上も総理大臣による 靖国公式参拝を行ってきましたもちろん、8月15日にです。にもかかわらず、韓国、中国は、この間、一切日本の靖国参拝について言及することなく、主要メディアが批判することもありませんでした。状況が一変したのは、1985年。この年、日本の朝日新聞ほか主要メディアが突如として、 国会議員による靖国参拝を問題視し、新聞紙上でも批判を展開します。時の総理大臣は中曽根康弘氏。言うまでもなく中曽根氏は日本を代表する保守派であり、靖国の公式参拝についても以前より抗言していました。朝日新聞をはじめとする謎の批判に刺激された韓国中国は、これはチャンスだとばかりに、 靖国批判を開始例のイチャモン論法で、ずっと前からおかしいと思っていたと詰め寄ります。韓国、中国のイチャモン体質はもはや治らない病気のようなものですが、仮にも日本の全国紙である朝日新聞が先陣を切って靖国叩きを先導しているんですから、日本人として恥ずかしくなりますよね。それも戦争を反省していないのかと、 幼稚な論理を繰り返すだけなのですから、全く始末に終えません。まあ、朝日は日本を陥れるのが目的なので、恥ずかしいとはこれっぽっちも思っていないのでしょう。最初の段階で無茶苦茶な批判をきちっと突っぱねていればよかったのですが、日本はそれ以降、なぜか中間に遠慮し、現在まで総理大臣を含む閣僚による公式参拝は行われていません。これについて、 安倍晋三元首相は、首相在任中に公式参拝ができなかったのは痛恨の極みだと発言しています。そして、現政調会長である高市早苗氏も2021年10月18日に靖国神社を参拝し、国策に準じられた方に通高の念を持って感謝の誠を捧げてきた。日本人として感謝を捧げるのは当たり前だ。 外交問題ではないと発言しています。これぞ政治家として、気骨のある、毅然とした態度と言えるでしょう。靖国神社が戦没者追悼のための施設であることを考えれば、全くもってその通りですよね。韓国、中国にしても、結局は靖国問題を単なる反日カードとして利用しているだけなのですから、その程度の声に、いちいち耳を貸す必要はありません。 中間は愛も変わらず永久戦犯の分子を訴えていますが、これは魂を二つに分けることに他なりませんから、まるでお話しになりません。国内の左翼からも同様の意見が出てしまうというこの現状、本当に嘆かわしいですよね。これからも中間は国会議員による靖国神社参拝についてイチャモンをつけてくるでしょうが、日本としては